はいどうもこみです。さて本日は TH コンプリーターさんから動画をお届けしていきたいというふうに思います。えーと、本日見ていきたいのはタウンホール14のアタックなんですけども、あの、比較的簡単なドラゴンラッシュ戦術を見ていきたいというふうに思っています。でね、やっぱドラゴンの攻め方 であのー、みんな強い強い言ってる割にはうまくいかないなって思ってる方結構多いんじゃないかなって思うんですね。あの、自分も実は最初慣れるまで苦労して、なんか強いって言うけど、まあ強いけど全開取れないぞみたいなね、あの感じで悩んだことあったんですよ。なんですけども、まあ今は、あのー、バリエーションも増えてきて取れるようになってるんですが、 やっぱりですね、それなりに練習を要するし、まあ、出なくても取れるような戦術も何かなって考えたときに、まあ、今日紹介したい、これに行っていたということなんですね。で合計4本、えー、リプレイ見てほしいと思うも、まず1本目いきましょう。私のチャンネルなんですけども、基本的にですね、こういうクラウン対戦の解説系の動画やっております。どういうところに気をつけて攻めたら前回まで行くかというようなポイント解説をやっておりますので、よろしければグッドボタン、えー、チャンネル登録ですね、お願いいたします。 で、えっ、ー、と、これ、えー、雪平さんのアタップを中心に見ていきたいんですけども、えーと、まあ、よくある形っちゃよくある形のテンプレイ配置ですね。で、ここに対してどういうアプローチをしていくのかっていうと、えー、ライトニングを使って、まずは、えー、対空砲これを折っていきますね。ここでやっぱり捕まっちゃうので、えっ、ー、と、投石とか、えー、タンクとかが。 ここで、なるべくですね、対空砲からダメージを受けるのを減らすために序盤に追っていくっていうのと、ドラゴンたちにレイジートームを一気にかけて、で、中央部分のタウンホールに突撃艦を当てていきます。これね、突撃艦を当てるこの距離がめちゃくちゃ短いんですね。ここから、ごめんなさい。ここから、ゴーンってこう当てていくわけですよ。で、本来、あの、この次見てもらうのが一般的な、えっと、突撃艦を当てる、えっと、 距離というかね、えー、なんですけども、すごくね、それと比べてもらうと、突撃艦のその飛んでいるルートの距離が短いなっていうのがわかるかなという。で、えー、中央部分のドラゴンと外周に流れたドラゴン、二手に分かれちゃっていますけども、しっかりとこいつらがそれぞれ進行していって、中央部分ね、若干まあ苦しいっちゃ苦しいんですけども、陸のクロス棒とかが多いんでね、 ドラゴンが焼き切ってくれていってますね。でさらにテスラとイーグル砲をドラゴンと、えー、グランドボーデン、あとはオールが焼いていってくれて、中心部分はこれでトッパーですね。で、外周部分もドラゴンがしっかりと、えー、回り切ってくるという感じ。大、あのー、砲とかこそ、ね、まだレベルが低いんですけども、この村って、えー、対空砲のレベルは結構レベルマックスなんかもあったりして、ドラゴンに対しては こう優しくは、結構優しくはないと思うんですよね。それをこういうふうにあの簡単に取っていけるっていうのはすごいなーっていうふうに思いますよね。で、えっ、ー、とね、見てほしいポイントっていうのが、まあ、これからのあの雪平さんの攻めみんな同じような感じなんですけども、えー、とドラゴンたちをこう出すじゃないですか。ドラゴンたちをこう出していって進めていきながら、 えっとね、結構ね、タウンホールがここにあったりして、ドラゴンたちを追い越すように突撃艦が行くっていうパターンをね、結構みんなやっぱやると思うんですよね。それがまあ一般的なドラゴンラッシュの、えっ、ー、と、典型例みたいな感じになっているところもあると思う。じゃなくて、雪平さんは、えー、ドラゴンをここから出すとしたら、斜めに突撃艦をこう当てていくんですね。当てていくことによって、このタウンホールのところをカットすることにより、ドラゴンたちが、えー、こういうふうにですね、 えっ、ー、と、進行していく。要は、こういう風なカットが来ているイメージなんですね。ドラゴンたちがこういう風に進行していくルートを作っていく感じですね。なんで、まあ、キングクイーンもこっちのね、外周方面にこう流していくってい、ねで。このね、あの、ドラゴンと、ね、突撃艦の使い方っていうのがすごく、あの、良くって、突撃艦をドラゴンたちから見て、こう、横に走らせるっていうね、いうパターンですね。 で、ちょっとね、一本だけ、えっと、もう二本ね、同じような攻めを見てもらう前に、さっき言った突撃艦がドラゴンを追い越すパターンっていうのがどういうのか見てほしいもうこれですね、グルタンさんの攻めを見ていきましょう。えー、っと、このパターンはよく皆さんが多分やるドラゴンのパターンじゃないかなと思います。序盤のね、細かいテクニックもうまいっちゃうまいですよね、これね。えー、対空砲にラバーを当てて、後ろからドラゴンライダーを当てていくことによって、このイーグル砲のところを狙っていきますね。 このテクニックは結構うまい。で、インビジをかけて、イーグルフーにしっかりドラゴンライダーアプローチさせていくんですが、これ、安スイパンが若干引いてしまって、ドラゴンライダーはいや、イーグルフー壊せないかっていうギリギリのところですけどね。ちゃんと壊してきましたね。これでかいです。ドラゴンたちって結構イーグルフォーのダメージ馬鹿にならないので、これ壊せたのは大きいですね。で、レイジを一発吐いて、対空砲、えー、投石器、さらに相手のロイヤルチャンピオンを レイジドラゴンで処理していきながら、トうムをね、これちょっと早めに入ったんですが、えっとドラゴンたちをね、こうトーム状態で進行させることによって、え突撃艦が通るルートに、ドラゴンたちがトーム状態でこうね、えー、進行していくわけですよ。そうすると、えっと今これ黒風船を吸っちゃいましたけども、えー、ドラゴンが基本的に罠を吸ってくれるんで、突撃艦が罠を無視して、あのホルムで届くという。ね、今見てもらった通り、えー、突撃艦は、 えー、ドラゴンたちを追い越して、この部分から、えー、ぐーっとね、タウンホールに向かう。で、ドラゴンたちっていうのは、まあ、若干流れたのもいますけども、こういう風に、こうを描くように、6、え、畳、ー、方面に向かっていくというパターンになってきてすね。ちょっとね、序盤のトームに入ったドラゴンの数が少なかったのと、0時にうまく乗っかんなかったので、んとドラゴンがだいぶやられてしまったかなという感はあるんですけども、 まあね正直ね、このスめ、実は僕、ライブで見てたんですけども、あ、やっちまったな、ドンまいいと思ったんですよ。したら、<笑>ヒーローが伸びる伸びる。これに驚きましたね。まさかこんなヒーロー伸びんのっていうぐらい伸びて、ここからギリ前回まで行くわけなんですけども、いやー、すごかったな。このフリーズでしっかり相手のアーチャークイーンをギリ処理して、ダブルフリーズですね。宝石とアーチャークイーンダブルで止めて、 これ、うめえ、これ。いやー、すごかった。このロイちゃんに対するフリーズで、もうだいぶですね、状況が一変して、なんか、いけんじゃねえの的な空気が流れるわけですね、ここから。<笑>本題ではずれちゃうんですけども、まあ、この攻め、すえ興奮したから、ちょっとね、あの興奮気味に話をさせて<笑>もらっておりますけども、えー、ちょっと話がされたから、も戻してましょうか。戻したいのは、ね戻して言いたいのは、ドラゴンをこっちから出した時に、えーですね、 ドラゴンたちの裏を、裏というか、ドラゴンたちがこう前線に向かって攻めていく、そのドラゴンを追い越してタウンホールにアプローチする。こういうタイプの、えー、突撃感ですねで。ここを破壊していきながらドラゴンたちをタウンホール方面から反らしていくっていうね、使い方がまあ一般的です。いや、このアタックもこのアタックですごかったですよね。えー、ということで、あ、間違え えー、ともう2本ですね、雪、え、平、ー、さんのタックを見ていきたいなというふうに思うんですけども、えーと、これですね。はい。見ていきましょう。これもね、タウンホールがここにあるので、じゃあどこから出すのっていうと、こっちがこっちって感じになるね。で、エアスイーパーの向き見てほしいんですけども、こういうふうに向いてるので、まあ、どっちから出してもエアスの影響を受けないんですよね。それがね、結構おいしいんですよ。今回は、えー、この、ね、十軸地面からドラゴン出していくね。 突撃感を斜めに入れていくわけですね。これ。ホームに乗せて斜めに入れていく。エアスイーパー若干暗いそうになってんですけども、食らってもタウンホールにトーム状態で届いていくのは、距離が短いからなんですね。これ、タウンホールまでちゃんとこれ届いて、えー、レイジをかけてドラゴンライダーバールーンでタウンホール確実に落としていく。で、えっ、ー、と、そっち方面にドラゴンが若干流れちゃっているものの、メインドラゴンはみんな、 こういうふうに。で、えー、とこの雪だての攻め方をする場合、えーと、パターンとしてはドラゴンをこっちから出して突撃艦でこうこうターンホールを落としながらドラゴンたちの前線はまっすぐまっすぐこう上げていくっていう感じにまあなっていくわけなんですけども、こんな風に。えっ、ー、と、キングクイーンを、この、えっ、ー、と、なんていうか、ドラゴンたちを出すのと反対側から出すんですね。ターンホール側からっていう の, あの本来キングクイーンって今ドラゴンたちがこの位置から出てきたんだとしたら、 にね、えー、クイーン、キング出していくのがもよくあるパターンだと思う。こういうふうに外周削っていってってパターンですね。なんですけども、そうしないで、えっと、あえてもうドラゴンたちは外周に少しも流れちゃってもいいやっていうぐらいに思っておきながら、ドラゴン、ここがまあ突撃を突。<笑>で、えっと、こっちにキング、クイーンっていうね、こういう流し方をするんですね。はい。で、実はこのパターンっていうのは、の雪平さんだけがやっているわけではなくて、 確かにね、これ世界大会とか見てても、こういうドラゴンと突撃艦、キングクイーンの流し方っていうのをしているプロプレイヤーの方がいたと思うな、確か。と思うんですよ。なんで、ぜひですね、この雪平さんのパターン、あの、皆さん真似してみてもらうと、割と簡単にそのプランが組めて、あれ前回まで行けたぞみたいなね、えー、ことに持っていけるんじゃないかと思うんで、ポイントはエアスイーパーですね。エアスイーパー。 エアスイーパーにライドニング2発使って追って進んでいくっていうのも、まあ、当然いいんですけどそうしなくてもいい面を選びながら、えー、タウンホールを処理していく。ね、特にこうタウンホール側にエアスイが向いてるときこれが効果的かなっていうふうに思います。こっちにこうね流していって、えー、っとドラゴンのメイン部隊はこっち側にこうダーン。そうするとこっち側のエアスイも関係ないのでこれも倒していきながら ドロゴが進行するエアスイの向きを見てプランニングをしていく。これすごく重要かなというふうに思いますので、ぜひね、やるときにはエアスイの向き見ながら試してみてください。はい、で、えー、っと最後1本、えー、っとミスってしまうパターンっていうのも見ていきたいと思います。これですね。まあ、これはね、ミスっていうほどのミスでは全然ないと思うんですけども。 えー、と、ライトニング3発持って行きながら、ドラゴンを面で出して、グランドウォーデン突撃感当てながら、はい、トームをかけて、エアスイーパーに吹かれるんですけども、トーム中に、まあ、1発2発吹かれても別にえ突撃感やられないので、短い距離なんでね、トームが継続します。で、えっと、これね、エアスイーパーをね、序盤にそらく壊しておこうと思ったの、壊し忘れちゃったのかなそれが、突撃感がやばいと思って、エアスイーパーにライトニングを当てた。 イレギュラーなライトニングなのか、ちょっとそこら辺がわからないんですけども。えっと、いずれにせよですね、あの、ポイントは、ここにいるドラゴン達なんですね、こいつは。あのね、タウンホール方面に、こう、ドラゴンが大量に反れてしまうと、結構、えっと、全開に行きにくくなります。まあ、当然じちゃ当然なんですね。今、ドラゴンたちが、こういう風にもう、あの、各所にこう散っちゃっている状態になっているので、こうすると当然、グランドウォーデンのホームの中にも入っていかないし、トームっていうかそのエナジーサイクルかな。 あの、東岸も序盤打ってますけどね。同じサークルの中にも入っていかないし、相手の防衛がみんな生き生きにしらっしちゃうわけですよ。あの、広がれば広がるほど、えっ、ー、と、防衛対攻撃の多勢に部勢の関係が逆転するんですね。密集していれば攻撃が多勢。分散しちゃうと防衛が多勢になっちゃうんで、防衛多勢にしないように、えー、ドラゴンたちを密集させていきたいで。今回のこの攻め方をするんであれば、アンポールの方にドラゴンを向かわせずに、 きっちりとそっちじゃない方にドラゴンが向かうように、こうえ、プランを組んでいく必要があったので、ここのカットやっとくべきだったね、ここのカット。あの、それがね、今回できてないとこういうふうに、あのー、この攻め方に慣れているユキヒサさんでも結構苦戦するというね、結果になりますので、えご注意いただけたらなと思います。これもね、どうなの最後にね、このラワーハンドくんが出てこなければワンチャン、あっ、いや、キッピか。うーん、かなりひどかったですね。 あのそれでもやっぱり持っていけちゃうあたりに、雪平さんの熟練度を感じるんですけども、残念ながらこれは、アピーにヒーローがやられて、えー、展開ならずということになりました。という感じですね。あの、ドラゴンを出して、えー、突撃艦を斜めに当てながら、突撃たねタウンホールを壊し、その壊したここですね、えー、タウンホールのところにドラゴンが向かわないように流していく、えー、っと、ドラゴン しで、キングクイーンはこちら側から、えー、基本的にはこう走らせていくことによって、えっ、ー、と、ここを、えー、キングクイーンで壊していきながら、ドラゴンたちの仕事はこの一直線のこんな感じですね。こういう割り振りでやっていくと、ちょっともうちょい綺麗にかっか。<笑>ここを、えー、ドラゴンでって、ここを、えー、突撃感で見ると。で、こっち側は えー、キングクイーンで見るみたいなね、こんな風な感じに、えー、全体を組んでいくのが、この攻め方のコツかなと思いますんでね、えー、試してみてもらえたらという風に思います。ドラゴンたちがそれないようにだけ気をつけてください。 はい、というとことでですね、本日は合計4本アタック見てもらいました、えー。比較的簡単にできるドラゴンラッシュ系のアタックのプランニングというところでお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか、ね、参考になったなというふうに思っていただけましたら、ぜひ、えー、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また私のチャンネルなんですけども、タウンホール12から14までの解説系の動画中心に扱っております。えー、これからもですね、えー、こういった、えー、クラン対体制のアタックの 解説をしながら重要なポイントなどにスポットを当てたお話をしていきますのでどうぞこれからもご視聴よろしくお願いいたしますでは本日この辺で動画を終わりにしたいというふうに思いますまた次の動画でお会いしましょうバイバイ